え、なにこれ、超おいしそう。乾杯。やってまいりました。乾杯。いや、もう開い美味しそう。嬉 し, し,、えー、し, しい、えー。めっちゃ美味しそう。なんぱーいかよく。乾杯。乾杯みたい本当大丈夫じゃない。<笑>撮ってると思ってたら、全く撮れてなかったっ。新しいウイスキュー。うん